15分。イルカ見に行きましょう。いるかいるのか古いか。け、とりあえずガッポに着いた。さあ、あ船はどこだろう。船はどこだ。幅はどこだ。幅。行った行った行った行った。すいません。それになりました。 いないいい見見つけれない、えー、見つけれない見つけれれや、ままあ、ってみますか<笑><笑><笑>ユーーーチューバーだよ<笑><笑>夢だ人だよこいででい<笑>行くんしる私が真ん中で混むんで二敗、うん、3を乗ったら後ろにできるよ。おー やっっぱりデブ乗ったらんこれで六の真ん中まで行きますかいやうあるか今日は私が遅かったからもしかしてこれで行くんじゃないかな。<笑><笑> いいですよ。いいですか。良かった。これで。おお。これ良かった。行きます。はい。何キロあ？八十九。おー<笑>おー。もすごい<笑>ご。初めてだあ。初めてですか。あ、これはどこどこにいればいいんですか。僕あ、こ こ, こ, こいるんです。だってここ大丈夫。ええ おおすごい本格的だ北海道まで行けるんじゃないかなえっ、ー、何してるか気になるえっ、ー、落としたえっ、うん Hehehehe <laughs> 次は風に乗るって感じ。これは風。今日何時から出てるんですか。いつもね11時から。10時から、ね。いつも9時なんだけど、このためにちょっと。あ、すみません、すみましゃいます。いるかいないよ。いない。午前中。11時からずーっと行ったけど、いなかったよ。ええー、もういなくなったってこと？ い, いなくなったんじゃなくて。あ, あ、もっと奥の方？場所が。うん。見がないる場所。 あの他の方たちの写真を見ると、うん、浅虫の方そっち、うん、それから蟹田の方我々も出るたびに見てるけど今日はな、ね、いあっ今日いない先まであいるかいるかあいるかいるかえ<笑>あれ うん。その案件も使ってください。この真ん中を動かすと全体が動きますから、はい、左目をまずここを動かして、はい、左目をピント合わせて、右目は個別にこっちで。ああ、なるほど。ありがとうございます。やってみます。これで出てくれればいいんだけどね。 頼ないと風冷たいんですよそうそうそうそ う, そうですね<笑>のいいところをまとめればどんなところですかワのいいところあ穏やか<笑>あそっか波がいやでもドローンドローン飛ばしたいいいやイルカがいないイルカがいるかいないか調べたんだけどやっぱりいない上野さんまた来ないといけないですね あ今今今今朝見見見えたたんんですか今朝見れなかったやっっぱり、うん、出してるけどほとんど見れほとんど見れ年年に今年に入ってからの最初出しててら日初めなんだ<笑> 風強ああ風強いかな。素敵な雪だね、<笑>ってこと今はこれは風のスピードで。 風が十十二メートル。いやあノット。ああ十二ノット。ってことは半分ぐらい、五点五ぐらい。ただそれは信号風もあるから。ああこれで分かるんだね。でこっちは、船のスピード。これは船のスピードノット。でノット四 ノ, ノットだからこれは八キロぐらい。そうそうそう。おお覚えた。これはトリップ今日中の。 入る。あ、なん、中に入るはしたか。なるほど。中に入れば、入っても大、入っても大丈夫ですか。大丈夫。どっちも大丈夫。おお、おお、おお。 お揺れ る, おあ揺れるだおすごい。キチンあるお<笑> ああやっぱり来ましたね。ちょっと後でまたまた来ます。あの<笑>ああこれ後で後でもう一回チャレンジをチャレンジしてみる。あキャンドルがある。そうそう。おお曲がってきた。操<笑>縦はどうやってどうやって覚えるんですか<笑>このこの紐がいっぱいありますね あ, あっち。ロフトのね。はい。あこれはね。 やっぱ練習する。三十何年もやってるります。ああ。あ、風があそこの上のあれで調べてるんですね。矢、ね、印ついてるのはね。風来てる。 った<笑>あっ出した<笑>ここでスピード下がるんだ。 作コーヒーでもあーいいですねありがとうございま す, いいすおー素晴らしい思い出だいいなんだそれはそれしこし押し越してる押し越てる押し越しイルカがいないけどまた探しに行く見つけてやる 夕日は綺麗だね今日は夕日を見に行ったんですねちょうどいいね<笑>はい、コーヒーみなさんのコーヒーお、おだがますすげい<笑>いただきますいやいるかいないけどコーヒーがある ああけど指は怪我したんですドローンを掴もうとしたら 船, 船の上でやっぱり船を動いてるので掴んだ時にグイってプロペラに指が 入, 入りましたまあいい思い出だまたいるか見に行きますいるんだったら日中お昼いいいいいかもしれないです、ね、いつもでねつだたお昼前かな ああやっぱり昼旅に来るんだねあ<笑>そうあーありがとうございますおぉおぉ危ない<笑>今後ろに後ろに落ちるところだ<笑>なかなかこういうね地平線に雲がな い, いのは、ね、ないからおおラッキーふうふう よいしょスペランツァだああいつかイルカを睨んで見ること結構さ、スめますさあのー、女性名詞つけるんだあのー、だいたい英語以外ほら関心つぶじゃん、はい、女性名詞でしょはいで、あのー、コンテッサ コンテンサもイタリア語。伯爵伯爵夫人じゃないい そ, う そ, うそうコンテだって船船るえ今の今の船の名前 は, わしのはブブリリーーズズ<笑>えーお